あ、お母ちゃんどっかいたね。<笑><笑>今日は、えっ、ー、と、あしかの日向くんの朝の、朝ごはんの様子でした。はい、皆さんすいません急に、ありがとうございます。<笑>ちなみに最近、えっ、ー、と、日向くんが。 魚を横取りするので、こんな感じで、つまみ食いしないようにカバーがされています。<笑>はいはい、皆さん、今日はありがとうございました。<笑>あうん、いいよあちょっと待ってな、はい。皆さん、さようなら、はい、ってみんなで。<笑>はい み、は、ん、い、なでさよなら。みんなでさよなら。はい、良、はいはい<笑> い, はい、い一日を、ありがとう。はい、みさん、すいません、急にありがとうございました。<笑>また、またどこかで配信します。すいません、ありがとうございます。良<笑>い一週間を。<笑> そろそろ終わりまーす<笑><笑>これでこのまま上につけますねち ょ, ちょっと持ってくれこの中の感じで、はい うんうん、ちょっと震えて<笑><古><笑>くる。<笑>私な 続きです<笑>えこれでどう<笑>多分これで大丈夫。<笑>はい、はい、続きです。<笑> カメラついてますどうのどう I'm <laughs> sorry. you もうん、ちょっとやめて、うん、終わってると思うんですけど、うん、あの餌食い終わってなかったからなんか手伝いそうだわ。 えー、とここに3キロをねきます。 ああって言われて、あ、っ下にもしないよみたいな感じで、こっちにまたフラーって戻ってく る, でンってるんですけど、お釣りにもしないんで、こいつは問題ある<笑> で, で, で、おもちゃを探しに出かけますね。はい、一人で遊べないやんかはい、一人で遊べますよ。で、あそこ最近、あの辺からおもちゃ持ってきませんできるラスが来てますから。うっしろ一人で探しに行きます。 ちょっと待<笑>って。<笑><笑> でも新しいの覚えるのは無理なんで覚えて<笑>、はあね、やたやつがないですけ 声が大きくなりました。 こ俺2時間ぐらいおったら2時間ぐらい叫んでんやん<笑> I'm really interested in that, I'm really interested in that. あ寝る確かに。<笑><笑><笑> あ、なんかどっかで写真撮ってほしいよ、送ってほしい。はい。確認。いった。っ<笑><笑>もういった。はい。もういったよ、いったいった。 これ渡してもらってす、はいありがとうございます。 シンプが一緒に踊りちら、うんえー、踊るそうですか いやバトンはちょっとみんな機材壊しそうやからやめようって言ってああ結構高く投げるよね投げるあ、まあ全然低いのもありますけどあでもなんかバトンさらさらねやっぱ高く投げないとおおってならないじゃないですか、うんうんうんうん、ポンポンかな、うんうん、もうみんなバトン回さへんって言っ<笑>て練習せない<笑>あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ家でっるっあっ すじゃあーズでみんなで合わせたらなああですよねなんか前日ぐらいは1回は合わせたみたいですけども透ーメンショーとかやばいです透ーメンションーメンションとかかっこ<笑>よいですかじゃあシャコラやめ一緒に踊りに行きますか、うん、だからそ う, いうの合わせてあのかの美衣装選ばなやばいと思ってああ、ね、動けへんようなドレスで行ったらダメじゃないですかドレスっていうかパーティーのっから。<笑> だからほんま振りそろっていきたかったんですけど、いいね、踊るんやったら無理やと思っ て, やって、頑ん、ね、っ, っ, っております。これでれへんま れ, へん<笑>て破れたら嫌でで破、うんてたすね、うん じゃ楽 で, すよね、ースでいいもゃないですかい、うんうん、っぱい置いてほしい。な<笑> ははままだはもう完成してるあこす の, シーのさんもが好きれ切ってて、うん、でこっち次何かいだ か,、うん、<笑>から枚おろさ、何、うん、いいかや、うんうん、ってみて。あきれいな でもよくいるんですか 一番、ね、こ, これが効率的に。<笑> ちょっと外、ね、れら、えー、<笑>れたらあの菓子人だったらちょっと考えていただい にじゃあちょっといっぱい会ってください。<笑><笑> 誰も間違っててあああえてる。<笑> の時っと切り込みが抜けても一応回るような現場ってなってます。 る<笑>あそういうことど、ね、<笑><は黒><笑>何キロって言ってきてないよね。 飼いじゃないです。すみません。てますかましら、はい、<笑>飲み袋が動いただけなのに飾り方が変えてくるんですね。あ おらんはしゃいなのにさおると思ってさ捕まえてしまった<笑><笑>おてさこうなんかこうやってはいはい<笑>からやり始めたけどあっおらん<笑>あっおしぶきをやったすごああ 0.5 あっあっ 金金金金曜曜曜曜日日日日日おおおおらららしいいいでですすっっっっゃななかかたたたよよねねねあああががそうははりも今きまんそうで す, うですね。ここ 何でないか<タッ><ッ> <��fresh> んっのよ。 昨日はれてがかかれなくている。あそうなん、まあはい、です、ね、か。そ<笑> にてであったりとか夕方だから頭の私は声が届かないからうってるかなそれも構わへんやん。 もう今黙ってるからだから<笑>ってうわぁ痛ってしまったもう米田も行ってる間はもう黙ってはい、じゃ黙っていいよ ただいま。 Thank you. じゃ、うんうん<笑><ち><笑>うん、あ木が<笑>入ってるんですかね。 ちょっと待ってよ。これはあの小学校でやったらな保護者呼び出しやからな。お<笑><笑>さんんしやおししでのここういういいとが<笑><笑>いさんの足を振り回てみました あのこの前テレビでやってたワンダー君は太陽ってわかりますか、ね？か映画。え誰か知ってる人？マ、ま、ガ？<笑>え違います。あの海外のやつで。で、えー、もめっちゃ感動して録画<笑>してて木日見たんですけど。いや一回見たことあったでしょ映画館で。あったやん。はい。えでもあのまたテレビでやってたんで今もうちょっと観て見たらもう<笑>やばいです。めちゃめちゃ感動。 危ない誰もも<笑><笑>かぜひ見てほしい。 だから生まれつき顔がちょっとおかしい、うん、で何回も何回も手術して で, で、えー、本当の母子で本当の母子です確かでどうしよう本当の母子じゃなんでて何でって言われてありがとうありがとで何回も手術してもああいうのちゃんと普通の状態にはならないじゃないですか、うん、でそのういう子どが学校に行って友達作って、うん、作ってするで、たいなのをやっていじめられたりするみたいな、うん めっちゃ味付けしそうなんですけどやっぱりお弟がみ可愛いんなかわいいかいいビーされるじゃないで 弟, おお弟でいのサンドイッチをメインで食べてもサンドイべるんでね。 のでしん。 アキー。 あかやったんか、うん、もやか ん, ん, ん, ん,、うん、ん, ん, <笑>んか<笑>ああああなんか、ねうんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんあんかんかんかんかんかんんかんかんいや、かんかんかんかんかんかんかんんかんかんかんかんんかんんかんかんかんかんかんか 今日初私、あったそうなんですけど、えーあの、午後、カンタ休みになってたんです、それが小麦、えー、おなきはできない、えー、あそかそかはて、い、午後もカンタを押します。いいいいいい だか私、結びでおなぎやってもらおうと思ったんですけど、おなか、朝もキャッチボールするし、あまあ、でもやったほうがいいやるかなと思ったから練習、はいはいあ、それでお願いします。 かがってりちが Tim, はいいじ<け>ゃ、ね、な, <いけ>ない。<Pause> <Hafenac seeds> <tomorrow> <temas> <une> <Adrian> おーいや<笑>いや。 あれお客さんかい。 母さん。よかったね 21よいしした<笑>キロになったないいいいブチブチやねしかしあ重たいな。<笑> どこ行くん魚もらいに行くん<笑>魚欲しそうやなあんたについていこうと<笑>先に場はいかへん。 なぜか、討論と。ちょっと五分ぐらい入れてみようかな。なるほど。あ、どうぞ、好きに。は、う、い、ん。空いてない。<笑> 誰食べでの の麦出ますこの状況で。 マジだからな。<笑>やめて、もう、あれ、嫌な。欲しいか、せっかくもらった、もらいなこの切り方嫌いやもんな。やめたとけ。どうする。ーはーい。この人返してもいいの。 っすごいな。 早いなあ。行ってたな。帰る。帰るべきか。はい。はい。あすみや。はい帰った。